びっくり。レーダー探知機が、レーダー探知機が取れました。危ないです。なので、ちょっとこれもう取っちゃいたいので、コマ寄りパーキングというところに今寄ってですね、おしっこタイムと取り外しをやっていきたいと思います。 はいそれではですね取り外してえっ、ー、と腰 ご, ご休憩してで本線に合流いたしましたなどうか空いてるなこれなんだ、えー、よし最初の豊沢園庭まで98キロ 降りてから30キロだったんで、湯沢から。なんで湯沢まであと70キロぐらいってことですね。ただいまの走行距離が74キロ。時刻は10時48分。20分から30分ぐらい休憩しちゃったな。なんかちょっと、いろいろ、えっ、ー、とね、やることがあって。<笑>いやだね。もう仕事の連絡とか、まあしょうがないんだけど、そうしいてですね。 ホンダ純正のスポーツグリップヒーターっていうのをね、納車時につけていただいてるんですけれども、これがね、どうなんだろう、使ってる方いますかねノウハウっていうかを見ると、指先の位置に、を20度ぐらい温度を高くして手のひらよりも、で、すごく快適にしてますみたいな感じですね。で、温度調整的には3段階で調整できるんですけど、なんかね、 たぶんっていうか、えっ、ー、と、1段階、2段階、3段階で、最初につけたときが一番暖かいんですよ、で、次が中間、次が一番暖かくない、暖かくないっていうか、温度が低い状態になると思うんですけど、間違ってないですよね、それでね、なんか今、こうつけたてなんで、すごくちょうどいいんですけど、なんかね、ちょっと走ってると、 熱暴走してくるんのよ。なんかすげえこれ、あっちえこれみたいな。触れ、触れない方じゃないけど、触れないぐらい熱くなって、えー、これ大丈夫みたいな感じになってきて、で、切ったりとかするんだけど、一番温度設定が低い状態でも、そんな感じなんですよ。これ大丈夫かなと思うんだけど、いや、暑いんですよ。暑い分にはいいんだけど、感じないよりは。 いや、もう暑すぎちゃってこれ大丈夫みたいな感じなんですけど、どうどうですか？これ使ってる方いらっしゃったら教えてください。えー、空がやばい空をしています。<笑>えっとここからどこだ。赤城山赤城山を越えますね。なんでちょうど天気が悪いんでしょうかね。あた雨降るのかな？これまだ編集してないからわかんないんですけど。これ？ どうですかこの位置にナビが来ないと、他のものがつけられないんで、まあ、ここをね、今ちょっと取り外しましたけど、えーと、レーダー探知機ね、だからバッテリーのこ の, あの電圧計も、結局ね、この辺にクランプでつけるんですけど、つけられないから、これ、両面でつけてるだよ、でもなんか両面でつける場所もすごい細くて、トップブリッジ。 つ、まあ、いてんだかついてんだか、まあ打ちなきゃいいかなぐらいの感じにしかつけられないんですけど、これさ、スピードメーター見えないでしょちょっといいちょっとこうやってやると見えると思うんだけど、これで見えますよねこれで見えないでしょどう見えないですよね曲がってんのかここやなんかさ、 見えないとさ、見えないと思うんですけど、見え、見えてる。なんか見えないと、なんかすげえ速度隠してるみたいな人みたいな感じじゃないそれ嫌でしょ。<笑>まあまあ、元ブロガーとしてはね、まあ都合いいんだけど、まあクロスカブはもうなんかもう俺、そんなにスピード、まあ、出すけど、まあいいかなと思って、最近もモザイクもしてないですけどね。 今、沼田インターを過ぎたところです。11月中旬。いいですね。今、ちょうど、紅葉ですね。山もめっちゃ綺麗だわ。赤城山もね、雨も降られず、とりあえず通過いたしました。なんかちょっと雨っぽかったけどね。さあ、みな町に入りました。群馬県みな水上町。 あと、湯沢インターチェンジまでは35キロ。代沢園庭までは66キロとなっております。高山の時刻、11時です。出てきてから2時間経ちましたねー。いやー、また雨が、霧雨っぽいのが降ってきたー。うわ、向こうらへんやべえな、この雲。うわ 神川岳パーキングエリアここね、湧き水がね、汲めるところですね。さあ、関越トンネルに入ってきまーす。さあ、関越トンネルを抜けました。関越トンネルを抜けると新潟県になっていると思います。ちょっと走ると確かに新潟っていう、 看板が出た気がしますけどね。だいぶね、天気回復しつつあるのかなっていう感じですかね。はい、湯沢町に入りました。湯沢町っていうことはもう新潟ってことです。はい、こちらですね。この看板です。新潟県へようこそという看板ですね。ありがとう。一号湯沢と書いてあります。 はいただいまね、動画撮れてませんでしたけれども、湯沢インターを降りましたそして一般道で100キロ、海寺すみなかまで行きたいと思いますで、その途中に30キロ走って豊沢園庭、さらに30キロちょっと走って虫川の大杉というふうにね、楽しんでいきたいかなと思いますまあ、一般道なんで、どうでしょう。 3時間ぐらいかかるのから流れがいいから3時間かかんないと思いますけどちょっとね見学とかもするとまあ、3時間後とかに海テラスの雑誌に着くかなという感じはしていますなので今10時37分なので12時37時1時37時2時37ですね2 時, 2時半から3時ぐらいに海テラスに着くのではないかなとそんな予想をしております ちょっと読みたいと思いますね。当現場では2011年3月12日。3月12日ってことは、なあっと東日本大震災の1日後ですね。長野県北部地震最大震度6弱の発生に伴い、山腹斜面崩壊が発生しました。崩壊した土砂は下流の積雪や土砂を巻き込んで土石流となって流下し、延長約100メートルにわたって国道153号を埋葬しました。難しいね、字が。 2011年4月に災害関連緊急砂防事業が採択された直後に地震によって緩んだ地盤に融雪方雨が浸透したことによる2回の拡大崩落が発生し、国道から上流側は約16万立方メートルの土砂が最大圧15メートルで堆積しました。すげえなうわ、すごいね。 ちょっと上まで歩けそうなんで行ってみましょうかまあここからずーっと流れていったんでしょうねよく考えたよねこの流出した土砂を中に入れて 席にしたって書いてあった気がするんだよな、まあ、上にああやってこう草木が生えてるってことは中に、ね、土砂が入ってるんでしょうねきっとねおすげえ近く来るとこれかなりでかいよあここからはいけないんだ 向こう側に行けんのかなと思ったけどこういう感じかもっと向こう行ったら何かあるのかもしれないけどね やめときましょう時間もないので<笑>ここなんかちょっと道があるんでちょっと行ってみましょうか道なのこれ<笑>よくわからないけどとりあえずまあ行ってみよう園庭の下ぐらいまで行けそうな気がするななんかこういうの楽しいよね同心に帰るというか お近くまで行けるぞおこういう感じになってんだへえ 行ってみようかなおお水の流れる音は結構するぞへえほんとだ間から水がまだ流れてるね昨日結構雨降ったからっていうのもあるでしょうねうんー面白いなーこれまあ面白いって言っちゃうねほんとに 被害を受けた方もたくさんいらっしゃると思うんで申し訳ないんですけどね。でここから流れ出たのがまあ、こっちまあ、川になってるんでしょうねきっとね。